ですねこんばんは。 ミワです。前回はね、クリスマス動画だったんですけど、変な物音がしてね。やだ、なんか変な音がする。怖い怖い怖い怖い。怖かったですね。な、結局ね、次の日に、あの、明るくなってから、あのそろそろ見てみたんですけど、何事もありませんでした。おそらくですけど、トナカイだけ来たんじゃないかなと。<笑> なんかあの、小動物、うち田舎ですから、あの、まあ、あイタチとか猫。まあ、なんかこの辺にいる動物がいたずらしに来たんじゃないかなと思いました。でもね、あのタイミングではちょっと怖いのでね、やめてほしいです。<笑>さっきもね、あの、ガガガガガと音がしたんですよ。ええー、何って思ったんですけど、多分雪吊り。怖いですね。 <笑>でまあ、クリスマスが終わりまして、一気に年末モード、街はもうお正月モードですね。で、まあ、今年も終わってしまうということで、昨日はね、お友達が、のバンドが声をかけてくださったんです。でね、スタジオの後にラーメンにも連れて行ってもらいましてね。私はまた、ここでラーメンの歌ができました。 結構ね、ラーメンの歌あるんですよ。では、今年最後になるかもしれませんね。深夜のラーメンという歌を聴いてください。ちょっとだけできたんです。深夜のラーメン。深夜のラーメン。芽生える感情材あかんは半端ないけど。深夜のラーメン。 深夜のラーメン Eat for free ごちそうさまでしたっていう動画でした今年も大変お世話になりました来年もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします お帰りください。深夜のラーメ